ハイファイ。おはようございます。今回はタイの。 パタヤをお送りスイーチリゾートでとても有名なんですがアクティビティを皆さんにご紹介していきたいと思います私のいるバンコクからパタヤまでは約2時間程度で着くということなので我々は今からバスに乗ってパタヤを目指しますサイアムステーションに到着しましたここはバンコクの商業区の中心に位置する場所で買い物を楽しまれる方にはうってつけのポイントです 車内ステーション60バーツ。バスステーションでえ片、ー、屋1系のチケットを買います。片屋亭市に到着しました。片屋へ着いたらですね。次ははりはい、桟橋に向かっております。そこで、卵島への船のチケットを取って島へ移っていきます。 こちらが南東へのチケット売りり場になります大量の船が所狭しと並んでおります、漁業でしょうか、観光でしょうか、海の綺麗さというところではちょっと引けを取るのかなという印象です、青というよりは濁り緑みたいな感じが受けますね、濁りグリーンみたいな感じを受けます。注意点は出発する時間によって 南東の独依釣果が変わってくるので事前に調査の方が必要です。高速船と普通の船があります。私たちは今回普通の船に乗って40分程度かけて島へ渡ります。でもって上船です。価格は30バーツですで。結構揺れはあります。高速船だとさらに揺れがあるそうで船酔いに強い人じゃないと高速船はお勧すすめしないっていう情報もありましたよ。よ到着です。Thank you。 こ, こには主に7つのビーチがあってそれぞれに特徴があるということですビーチまでは売却を取るか超えて損っていうかご付きのタクシーに乗って各種ビーチに送ってくれます各種ビーチまでの金額は決まってるので来られる心配は少ないと思います人気のないビーチだと停留所もないので誰かがタクシーで来るまで待ち続けなければならないという事態にもなりますのであんまり選択肢としては薄いのかなと思います 人気の高いタウエンビーチにやってまいりました島の中でも最も長い砂浜を持っています沖にはですねたくさんのレストランとかお土産屋さんあとゴーグルとか浮き輪なども売ってありましたもうここは完全にリゾート化されているという感じですそれに加えて最もアクティビティが多い砂浜としても人気です パタヤの海の色とここの色が全く違うところに驚きましたかなりこう青度が増してですねしっかりと砂浜を見ることもできます白いビーチに青い海青い空とそして山もう完璧にリゾート条件を満たしていますね風がずっと続くような海岸なので中学生とかちっちゃなお子さんがいても十分に広く遊べるエリアを保たれていると思います ハイシーズンじゃないこともあってここまで観光客はあんまり来てないんじゃないかなと思います、はい、ってすげーボートがどんどん下がってるすごい景色がすごい乗ってるのはちゃんとかなり安定感はあります 高い高いこれめっちゃ高いやばいやばい海岸線が綺麗に見えますあの星やばいやばい落ち始めた落ち始めたあの星見えました星太陽がめっちゃ綺麗から着すると同時に一気に上がりますやばいやばいやばいやばい来た。 See you after DVD!